こうやって寄り道知ったらいつまでも目的にたどり着かんからな。そうだね、あ, あれそうじゃん。さっき言ってた店は、ああ、これじゃない、これ、ほら、これだ、これ。こ, れここよ。ここに来たかったの。ーすごいじゃん。写真撮ろうとか。ここ ここですよじゃあさっき言ってたヨーヨーカードを、はい、ヨーヨーカードこれ ほ, ほら見てキーホルダー型なのこれほらえやばいかわいいでしょ ほら、あ、えやばい。可愛 い, いでしょ。そう、普通のカードのやつより、このキーホールダーの方が可愛 い, いかなと思って、ここに来たわけですね。なるほど。そう、え、これ、どうでもいいんですか。か こ, これ、どうでもいい、えー。かわいいな、パスケースとかも。え、いろんなグッズってんね。すごいきすけに、いよいよカード、カー、カード。あ、こっちにあるわ。 カード型は種類が選べるっ、えー、いいそう同じものだけどこっちはキーホルダー型でこっちはカード型でこういった種類が結構すご い, いろいろ種類があるえっ悩む、うん、選, び選びよしどうしよっかな このわけわわかんんねえ、これめっちゃかわ い, いんだよなしこの布のかわいいんだよな。うん、かタ、はい、いいタピオカ飲んでるからタピオオカカ飲でるら こははい、はいいカードをゲッのしし、ねねね、ーーて大丈夫、うんうん、先輩でういいいにこれチャージしてて移動するっていう感じででねまもこれさ結構おなか炒まってて小ン子も食べれるかが不安 かすげえ。 あコンセンセトそんな場所にあるんだ。 オッ OK <笑>。楽しい。えー、マジで？まだ四日ありますし。確かに。<笑><笑>まだ長かった。まだまだ序盤ですから。<笑> ま, だまだ長かった。<笑>初日の一時です。あ、まだ一時なんです、ね。まだ一時です。いや。<笑>これから小籠包食べて。食べて。 強い由一も行って、<笑>もうよくない。<笑>ほらあなた、麦さん約麦ファンの皆さん失礼しました。こんにちは。<笑>すみませんね。<笑>あそこはねもうほら映る石思放棄だから。撮<笑>るなら撮ってくれって感じですよね。そうそうそうそうそうなん。だそれであの面白い話とってないのって言われても。<笑> <笑>さっきちょうどあの店員さん、台湾人の5割はイケメン要素が入ってるっていう話をし<笑>てて、ちょうど撮ってなくて<笑>、今、4人いる店員さん、何割イケメンっていう話をしてて、必死に GoPro のバッテリー変えてたわ<笑>、<笑>止まってるわ言うて、必死に変えてたわ<笑>、ちょうど。 どういうことなのインスタンちょっと待って、私 私, 私撮りたい多分学校で悪いことして反させられてる図です 私, 私撮りたい学校ってあのね、インスタ映えかどうかはちょっとわからんじ、ね、いやもういたずらしてるなんで同じ顔すんの<笑><笑>えこれ朝刊でお気につけよ う, うこれなんか朝刊っぽくないですか 確かにな、貧乳やしな<笑>頭でっかちの貧乳、おやめとれおい、やめとけよ待てよ、え<笑>頭でっかちの貧乳言ったいやいや、朝川の話です、ね、過剰反応すぎでしょ手に鉛筆持ってんだよねいや多分。多分ね、先生にあそこで反省しときなさいって言われて仮面をかぶせられてめちゃくちゃ泣いてるんだと思うんだよねフフェーイーっつっ て, <笑>っ て, <笑>って 面白 い, これももいいツイッターに。 先生に怒られたの中<笑>ではチャージですはい、チャージをするマシーンは多分あれはい、でじゃあここからですねはい、ではチャージの仕方をやりますまずすまし顔で2本押します、はい、で IC カードチャージをしますで先ほど買った子役を すましシュで、日本語。あ、お金渡します。二百ぐらい入れるか。二百ぐらい入れてみましょうか。とこれが多いんか少ないかわからんけど、二百入れます。二百でも足りそうですよ。ま、今日いろいろ。あ、でも予想でから来たから行くんだ。そ う, そ う, そうあと買い物できるでしょ？買い物できる。うん。スイカと同じだから。なのでこれではい行けます。次で。チャージ、チャージが完了しました。 これが今入ったか。あーすごいですね。じ、は、ゃ、い、三お遅いじゃ、みんな、くれてください。はい、入金が終わりましたら。次へ、お、おいてください。つけるか。まず。何ふ、あ。何ふ、あ顔で、日本語をそう持ったら。もう、置いたら変わったから、いいんだよね。 どうしたどうした<笑>いい決まいーるかなって思ってたし。<笑> のえこれ入ったーすごい、き<笑>つ<ご>いこれ。 しちゃいまーす。はい。あ、この後ですが飲み物飲めません。持ち込みは大丈夫。持ち込みは大丈夫。飲めません。すっかり飲まないよ。まさかの時計につけるっていうアートなことこ。私は肩につけていきます。あ、これいいね。そうなんですよ。あ、それめっちゃいいよね。え、これかわ い, い。いうん。え、ビカ。 もうい日本ではアクセサリーになっちゃうのか。確かに 確かになか世界共通のスイカみたいなやつね。作ったらい い, い, いのにね。 電電車帯があっている電車っいい人でよかったね。<笑>